はい、次はこっちのね V バックルの方を見ていきたいと思いますこれも で, でかいね箱が全ライダーのデッキが入ってるんでしょう楽しみでしかないよ本当ントに V バックル開けまーすおお これはこ<笑><笑>やーばいまあはい。取ツ取リセツ入ってました当たり前です中身こんな感じですねもう全全種類入ってますね デッキがちょっと待ってくれはいこんな感じでね全ライダーのデッキが収録されてますめちゃめちゃかっこいいですーシャツとかの色すーげえ綺麗なパープル 劇中とあんま変わんないんじゃないですかこれ色もすげえな綺麗なんですよねベルトもめっちゃ綺麗綺麗なグリーンですちょっとメタリック入っててね龍河も渋いマットな感じでいいですねでサバイブデッキもちゃんとついてます龍気サバイブ ナイイトサバイブかっこいいねこれもこれがノーマルなんですけどノーマル竜巻とナイトもちろん蒲田もついてますアビスでこれもねよく作ったなと思ったんですけどブランク帯のカードデッキもついてますモンスターと契約してない時のカードデッキ こだわりがすごいですねほんとにはいこっちの方にもアドベントカードついてたんで早速チェックしていきたいと思います、はい、こっちはですね全部で、えー、33枚入ってましたカードを見ていくとこんな感じですね こっちの方にあの、それぞれのファイナルベントが入ってますね。か田もしっかり入ってます。はい、じゃあ、V バックルもね、見ていきましょう。V バックルも、えー、単4電池が3本です。いや、これ、V バックルもいいっすね。作りちょっと、まあ、軽いんですけど、リアリティが結構あります。塗装もしっかりしてますね。 横のサイドバックルなんかも結構作りよくないですかこんな感じでここはあの鉄じゃなくてまあプラスチックみたいな感じなんですけど、まあ、全体的に作りはいいですスイッチオンおお入った電池 こ れ, なこれあのあの音じゃんモンスター出てくる時のねえおーベルトがベルトが出てくる時の音だあこっちが交換音ボタンかなでこれが ボイスボタン。返信。返信。返信。あ、いろんな人たちの返信がこれで聞けるんですね。返信。返信。返信。なるほど。下のボタンは何なのか。あ、これがこれビィジェンボタン。 あったあったあっったたこの曲戦いの時の曲だねああ燃えるねこれああこれもあったあったあったあったあったうわーマジで覚えてるわ 懐かしいデッキを差し込んでみます変身あーこんな感じだったわいいねこれいやめっちゃいいっすよこれ V バックル買ってよかった 変身するあボイスもこれあれだねでその人に応じたボイスが鳴るんだねそのカードデッキに応じた借金お前の借金三万とりあえずそれを返すまでは知らないよ、うん、これは隆起のカードデッキだから木戸のボイスが流れますね 外ししたとの音も、ちゃんとしっかりこのペルトねちょっとボリュームありすぎて動画これ無理だな全部やるのは、まあ、とりあえずじゃあ龍が龍が変身終わりかああボイスもやっぱり龍が。 ミラーワールドの城戸真司の声になってるそうすべてお前のせいだ俺が好きな王者 イイライラするんだよこんなところにいるとこんなところにいるといいねやっぱ朝倉いいわ今もイラついてる無罪にできない役立たずにななるほどライダーになるのは面白いなイライラがすっかり消えたよかったねおかしくなりそうだったぜずっと戦えなくてなお前最初から気に食わなかったんだよねそういう無駄に生きてるとこ相変わらず潰しがいがあるな こっちを長押しするとあの名シーンをこう再現できるんですね掛け合い掛け合いボイスが流れますああごめんね君も英雄じゃないと思ったから俺たちは人間の自由と平和を守る仮面ライダーだいや絶対言わ言わなくね朝倉今今みたいなこと何もおまけ なに俺たちは仲間だずっとなお前と出会えて俺たちは知らなかった絶対言わないでしょ今みたいなことも何この感じだバックだこれだけでライ V バックルにですね収録されてるボイスめちゃめちゃあるんですよちょっと全部紹介できなかったんですけどファンの方ならね もうニヤリとするセーフも結構入ってるんで楽しいです次ねサバイブモード行きましょうか10室入れてからここ5秒間かああこれでもサバイブモードになりましたねこの V バックルが おすげえあちゃんと炎の音も入ってるサバイブやる、またすぐ押しちゃうねボタンナイトはどうなってる、うんのせっかくはからサバイブデッキでやってみるせっかくだからね、サバイブデッキでやってみます、うん、お ちゃんと風の音が風の音しますねいやこの V バックルボリュームがすごいまだまだ全然遊び尽くしてないんですけどいやすごいっすねちょっとお値段はちょっと結構しますけどま買ってそうはないかなと思いますはい動画最後までご覧いただきありがとうございますちょっと今回ね 動画長くなってしまって申し訳なかったんですけど、まあ、そんだけね、ちょっとボリュームがすごかったんですよ。もう全部伝えたらもう30分超えるぐらいの動画になってしまうんで、まあ、今回はここで終わりにします。近々ですね、変身動画もやっていきますんで、そちらの方もぜひよろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。